丁寧切り返し線に難しいことは分かりませんがうちに迫力を出す方法を教えてくださいいいよ迫力といってもいろいろあるけどね一言言うと相手から見たとき、ね、打つ前に剣先がこうやって上がってる面っていうのは迫力が出ません怖くないこういう面ってね初心者でも簡単に受けれるんだよね逆に打つ直前ギリギリまで剣先が上がらない面の方が迫力が出ます 麺がこてっか迷って思わず手元が上がってしまいます今日はそんな話でした山のカフェでサンドイッチ食べてたら鳥さんが遊びに来たよ